こんな悲鳴が上がった。ちょっと待ってまだ紫陽くんのカフェラテ飲んでない。キング、リンチェの平野紫陽が主演するクロサギ、t b s が12月23日に最終回を迎えるっちゅる。同ドラマが放送中の10月、SNS のこんな書き込みが注目された。クロサギの冒頭のシーンに少しですが当カフェ学撮影時の待ち時間に平野紫陽くんが当店の アイスカフェラデールサイズを飲んでいました。美味しい。とジェスチャーしてくれてスタッフ全員打ち抜かれました。これを発見した平屋ファンが殺到したのが冒頭のカフェ。聖地と化した店の売り上げは3倍になったという。同カフェ関係者の嬉しい悲鳴も上がっていたのがなぜ突然の閉店。気になるのは11月4日に発表された衝撃的なあのニュース。 金プリ5人のメンバーの内平野さん、神宮寺優太さんは2023年5月22日をもってグループを脱退と同時にジャニーズ事務所を退除します。岸優太さんも5月にグループを脱退し、残っている仕事が終わる来週に退除人気絶頂の金プリが分裂することになり、ファンたちは今複雑な思いを抱えています。レコード会社関係者。 カフェに休閉店の理由を聞くと、確かに黒サギを毎週楽しみにしていたファンからどういう気持ちで見たらいいのかわからないといった声も多くあった。でもロケ現場で平野くんが一生懸命撮影に取り組んでいる様子も漏れ伝わってきて、次第に純粋に物語の行方と白身の演技に注目が集まるようになっていますテレビ誌ライター。 ホスト風の赤詐欺も熱演し、裏切りと駆け引きに翻弄される孤独な詐欺師の物語は、クライマックスを迎えていくのだが、ドラマ終了前に閉店を決めた冒頭のカフェに話を聞いてみた。実は平野さんが来店された時には決まっていたんです。正確には閉店ではなくて移転ですが、次の場所はオフィスビルの中なので、一般のお客さんは利用できないんですよ。 これまでお店に来ていた平野さんのファンの方たちは、アクリルスタンドやキーホルダーを持参して、ドリンクと一緒に写真を撮るなどして楽しんでくれたようですが、スタッフの一人、5人での活動も残りわずかだが、12月7日には、FNS 火曜祭り、富士テレビ系、でドラマ主題歌、月読み、を披露した金プリ。